オオカミは今どこにいる彼女が許してくれるならもっと話がしたい急性騎士団のシャーロットはここだ私が先頭に立つ騎士団の栄光のためにみんな見守ってくれセイ邪魔者は排除する突っ込むぞ 追い詰めろ封印解放私のすべては一族のために憂い者に天柱をレ路ルをたる力よ解放されよ封印解放追い詰めろ 殿下は慈悲深いお方だ。反逆者の家族さえ許し救ってくださった。平和な世であれば、立派な皇帝として歴史に名を残しただろう。